息子のジミ君、よくしてるかねよくしてるあいつかどこかだ。まずしい人を助けたりいや、一日中、部屋で座って、ラーリーって、しこって、ゲームするだけだ。それがいいなら、この国はもう終わりだ。じゃあ、自分はどうなんだ俺か あのさ、奴ほど恵まれてなかったからな。あいつの年の頃には、すでに無所に2回入ってた。銀行を襲い、女を迂い、役を売る日々だったな。それが、君の功績だと俺のチャンスだったんだよ少なくとも物もにしたさそのチャンスの先には何があったマイケル。何って。これだよどんつまりだ 大きな家で、ろくでもない子供に囲まれて、ここにげっちりにってるやっと夢叶えたのにその夢はクソだった完璧なゴミだったんだそう、すべて吐き出して。もう、気が済んだ。<笑>おっと、もう、時間だな。来週もこの時間で。<笑>そうだな。ああ。 正直言って効果が出てるとは思えないんだが無力感を乗り越えることも効果を出すための大切な経験その調子だそうかい先生